であいに来たぞ、サンジ帰ろう、サンジうわ<笑> 帰れ下級海賊ども俺の名はピンスモークサンジジェルマ王国のプリンスだお前は俺が追い払う払うってなんだよサンジとってこい帰れ 他に意味なんてねえよ隠してたことは悪かったよ言えばお前らが惨じめた俺とお前らとの身分の差は一目瞭然ここにいれ金も兵士も召使いも使い放題またあのくだらなえお前の仲間たちの船へ戻るのかここでお 4校ビッグマムの美しい娘を妻にもらい暮らすのかどっちが幸せかなんて比べるまでもねえよなふざけんな納得できるかお前が海賊王になれるかどうかも疑わしいってのは本物だ乗るなら勝ち馬を選ぶのが人ぞ冗談やめてよサジクフグランシェス揃え オドドエオレックス・バズーカーイノシュナイダー<笑>やめた構えろよお前とは戦わねえじゃあ消えろよ 誰も断る。お前はいつも。わがままばっかりだ。ちょっと、三時。さよなら。ごめんね、余計なことして。 行くぞ待てサンジー言いたくもねえ言葉並べやがって嘘つくんじゃねえよ俺のこと蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ 旅はまだ途中だぞ俺はここで待ってるからなお前が戻ってこねえなら俺はここで駆使してやるお前は俺の船のコックだから俺はお前の作った名刺しか食わねえ腹が減っても槍が振ってもここを動かずお前を待ってる 必ず戻って来い三ジお前がいねえと俺は海賊王になれねえ 戻ってくるかけっこ もう少し離婚な男だと思ってたら待つぞょ力の違いを見せてやる イノシシュナイザーイノシシュナイザー手をまずかその状態でよくやるな、ね、だがその勢いいつまで続く直射はなかなかやりやがるどこどけよどかねえならぶっ飛ばすぞ 付き合ってられねえなどうせもうお前は終わりだよ ロケッん、500... 少し遊んでやるか。 お前じゃ俺に勝てねえよこ、うんうん、んなもんで俺を倒せると思うなよ二人俺を舐めるなよハァー、はあ、なんてこった部下をほとんどやられちまった だが、そろそろ限界のようだな城でママがお待ちかねだペロリンこれはここでシッシッシ